どうも料理のお兄さんりでーすはいということでですねこの間ですね、えー、僕がツイッターで載せたレシピがあるんですけどねえっ、ー、と世界一美味しい札幌一番の味噌ラーメンの作り方っていうのをね、えー、とやらせていただいて、えー、まあそれがですね、まあ、かなり反響ありましてうーん何万いいねとか言ったんですけどもちょっとそれをのやり方をやろうと今日思ったんですけどもちょっとですねそのままやっても面白くないなっていう。 がありまして今回はですね、僕が札幌一番味噌おい美味しい作り方やったんですけどもじゃあこれ塩だったらどうなんだっていうですね、えーまあ、ちょっと今日初めてやるんですけども、えー、それをですねちょっと検証みたいな感じでですね、えー、やってみたいなっていうふうに思いますあの味噌は超ョウかいうちに熟成味噌みたいな感じになるんですけども塩ラーメンこれね、えー、と日本酒のラーメンがどう塩ラーメンに作用してくるのかっていうのを、えー、ちょっとですね確かめたいなと思いましてやっていきたいなっていうふうに思います はい、それではですねちゃ、えー、早速やっていきたいと思いますまずですねもう今回のもうただ一つのポイントとしてはい、こちらです日本酒ですはい、日本酒 料理酒じゃなくくてて日本酒、清酒清そののまま飲めるものを使ってくださいなぜかというとですね日本酒っていうのは、えーとまあ、そのまま飲めるように作られているんですけど、まあ、その料理酒ですね料理酒っていうのはそのまま飲めないように、えー、酢酸とかです、ねえー、と食塩とかで添加されているものが、えー、と多いのでちょっと味が濃くなってしまったりとか、えー、ちょっとざ雑味が生まれたりとかそういった懸、えー、念点があるので料理酒ではなくこのそのまま飲めるね清酒を使ってくださいね獅子鍋に入れます このまままいったにかけますツイッターだとですね、えー、でこの状態で水も入れてたんですけどもちょっとねお酒の匂いがすごいするっていう方もい ら, いらっしゃったのでまずこの状態で一度沸かします、はい、そうすると飛びやすいのでアルコールがあそうですね、えー、こんぐらい沸いてきましたら、えー、と水を入れますこの状態で結構ねアルコール飛んでます水が 350cc ですこれでもう一回沸かしていきますじゃあねその間にね、えーえー、ちょっとですね グラスに丸を注いいいきますいただきますただ、ねうん、もう鍋からくるアルコール と,、えー、とグラスからくるアルコールで結構よかったですゃでよね。はい 実はね、札幌市場のキャンペーンに参加してまして、塩派、味噌派、大論争みたいなもので、ですね僕はあの、味噌派で参加してるんですけども、も、えー、今、ちょっと味噌派なのに塩を作ってるので、えー、なんですけど、まあ、僕、料理研究家なので、な、え、ん、ー、でも作ります。塩もも美美味味味しししいよ、はいよ噌 だいたいね一一分半ぐらいするとですね、えっ、ー、と麺が、えー、とこんな感じでほぐれていきます。こんな感じでほぐれましたねこれね。卵ね入れていきます。僕はねえっ、ー、とこのまま落としちゃいます。卵。えっ、ー、とポーチドエッグにしていきますね。ポーチドエッグっていうのはお湯の中にえっ、ー、と卵入れてですね固めるっていうそれだけの料理なんですけども、僕はあの黄身とろ黄身とろ派なので、まあ、まずこれをねあのよくねえっ、ー、とお湯に らせてくださいねこんな感じでこんな感じでつからせてください、はい、ここでグズグズとらせて白身だけ固めるのがコツで す, です、ね、結構白身固まってきましたね、はいえー、で麺も、えー、と同時にいい感じで茹で上がったはずです、はいえー、ここまで来たら、えー、と も, う火もう火を止めちゃいますでですね あ, のあんまりかき混ぜちゃうと卵が崩れちゃいますんで塩のスープは丼に入れますこうすることによってかき混ぜなくても、ね、大丈夫なのでね、えー、とスープの方から入れていきます、はい、まずこれで混ざりますね、はい で麺を入れていきます、はい、で次スープ全部入れますねでこの状態で卵はねまだね鍋に残ったままですよねえー、っと混ぜていくといい感じの、えー、塩ラーメンになりますねでそのあとにコロッと、えー、卵のせますはい仕上げていきますでえー、っと彩りに、えー、小ねぎを、えー、パラパラと緑があるとないとだとね結構違いますね はい、その後で、ね、忘れちゃいけないこの切りごまですねはい。切りごまも、えー、周りにパルパルっと、はいね、これでね非常に香ばしさをすんですねちょっと待って、ね、もうちょいもうちょい見せたいねいようはいそれではえー、っと世界一うまいんじゃないかと思うですね札幌市場塩ラーメンの完成ですはいそれではですね、えー、できましたので早速食べていきたいと思います ちょっとですね、えー、さっき撮影になったので、ええー、君、崩しちゃいました。はい、いただきます。まずスープからいきます。<笑>めっちゃね、塩分が入ってんな、これ。ちょっとね、あの、ちょっとスープだけの判断するのはあれなので、ちょっとね、卵、えー、卵を絡めながら。 これ多分これ今日わかったんですけど、これ、多分どんなインスタントラーメンにも及<笑>んできますね、これね、めちゃめちゃうまいです、これ、え、こんな、あ関係ないんだ塩も味噌も、なんだこれ、もうね、味に深みが出まくってますね、ちょっととてもインスタントと思えない、うーん、なんだろう、本当に札幌に来たような感じ。 それぐらいねスープにすっごい深みがありますでも、ね、僕あの札幌マンすごい食べるんで分かるんですよあのもう普段作ってるの全然違いますねそれぐらいもうあの多分え初めて食べた方はあんまりよく分かんないかもしれないんですけど多分普通に札幌マンを普段から食べててで今回の作り方で作った方は多分違いがもうあの明確に分かると思いますこれマジでうまい え、うまっ、いや、ちょっと、ね、これ、すっごい、びっくり、あの、うまみが、あの、かなり、えっ、ー、と、日本酒のおかげで増幅され て, てですね。まあ、風味も加わって、本当にですね、あの、ちゃんとと、スープを取ったかのようなですね。本当にラーメン屋さん。はい。あの、かなりいい塩、ラーメン屋さんに来たようなですね。えー、そんな深みのあるスープになってます。これね。これ、非常に美味しいです。 本当に僕ねいつもねあの塩ラーメンねあのものすごい食べてるのであのお酢とかラー油とか入れちゃったりするんですけどこれはねもうこのままずっと食いたいうまっ こ, れ、うん、これね皆さん本当トやっことある ち, ち, ちょっとね今日はねあの実験的だったんですけど結果めちゃめちゃうまかったですこれ本当にね皆さんねやったほうがいいですこれ超うまいので ちょっとすみませんあのちょっとうまいしか言えないですこれ<笑>でも本当に日本酒のうまみがあのものすごい浮かされた本当にもう何ランクも上 の, あの札幌市の塩ラーメンになってますので皆さんこれ是非試してくださいはいそれではですね今回の動画食ってみたいなとかですねおいしそうだなっていうお、はい美味しそうだなって思っていただいた方是非是非チャンネル登録および高評価をお願いします